ご視聴ありがとうございます。ちもちもです今日はですね2020年の12月29日ですと小町がねちょうどタイミングよく行っちゃいましたねで左側が臨海鉄道の電車が走っていきますもう皆さんね知ってるでしょう<笑>解説入れなくても知ってると思うんですよね 東北の方からね、あの新幹線のはやぶさがこっちに向かってきてるんですけどあ埼京線が先に来ちゃいましたね埼京線にかぶっちゃいましたねちょうどねこの区間はアタックス運用をしてるわけですね無線によるねあの列車の位置制御をしてるわけですねこのの区間はね、線路のあの音 白い箱みたいなやつがないわけですねトランスポンダーっていうのがないわけです、はい、最強線に乗りました早さが見えてあと輝きがね迷走して走っていきますね今度はね、えー、大宮駅に到着しましたこれで高崎線に乗ってですね 川崎駅行きたいと思いますまあせっかくなんでねグリーン車に乗っていきたいと思いますはい、グリーン車がちょうど来ましたあれ結構人乗ってる<笑>大宮駅を出発しました2階の席が取れましたね、えー、向こう側に見える電車がですね、えー、上の東京ライン ですね多分えー、どこに行く電車だろうなら、まあ、よくわからないんですけどね、まあ、家に帰ったら調べようかな多分ねこれを見てるあの人の方が知ってると思います宮原<笑> あ京浜東北線が止まってる一両だけ<笑>でそろそろ、えー、大宮のね、えー、鉄道博物館が見えるところに来ましたねあ鉄道博物館が見えましたこんなふうに見えるんですねあ新幹線が止まってるいい置系が止まってましたねあれはね600系って名前がつくはずだったんですけど まあ、そろそろね、えー、1000系とかにもう1100系とかになっちゃうってことで名前をね E1 系っていう風にね決めた、えー、新幹線なんですね埼玉新都市交通がね走っていきましたねニューシャトルというやつですねで真ん中にね東北新幹線が走ってるわけですね新幹線は見えないですけどねで新幹線の下をねくぐっていきます これがね私で結構この服だとあのでかく見えますね今ねこの疲れを癒しにグリ、えーン車に乗ってね、えーまあ、くつろいでるわけですねはいここが熊谷駅です秩父鉄道が見えますね秩父鉄道が止まってますあれは東急の車両であと白と青のが多分もともと西武の車両かな 走っていきました。アマビエ号が走ってきましたね、はい、出発して間もなくね、えー、熊谷の貨物ターミナルが見えますね何か機関車は見えるかなあ てなばかかりですかね結構あの夕日がねきれいにあの映りましたねいやーなんかね黄昏れてる感じですあ看板があった、まあ、熊谷の次がね深谷みたいなもんなんですけど、えー、渋沢栄一とかね、えー、荒船成十郎というね人が有名です 皆さん、ご存知だと思います、三日尻線ですねあの、熊谷貨物ターミナルと三日尻の貨物ターミナルを結ぶね秩父鉄道 の, あの貨物線の線路が見えますね、もうね廃止になってしまいましたねあの、トラック輸送の方に切り替えるそうですね、あの秩父鉄道の IR 情報に書いてありましたね、はい、夕日がね、すごい綺麗に見えますね。 あの山は何の山なんでしょうね雲もなんか綺麗ですねこの辺はなんか畑がいっぱい広がってますねなんで見晴らしがいいですね特にね2階からわ、まあこことか水面にね映ったところとかすごい綺麗ですね2階から見た景色がすごくいいです 天井のねスイカをタッチするところですねで私の場合はねモバイル Suica で乗ってますんでね、えー、まあ席に座るときに、えー、あそこの Suica のところをねタッチすると、えー、緑色に変わって、えー、座ってますよっていう意味になりますね赤色は、えー、座ってませんということですねもう皆さんね知ってるでしょう<笑>解説入れなくても知ってると思うんですよね はいそろそろ高崎駅ですね上信電鉄が見えます上信電鉄のなんか電車はすごいカラフルですねなんだか乗ってみたくなりますねまだね上信電鉄乗ったことがないんでね、えー、またね日を改めてあの乗りに行きたいと思います はい高崎駅に着きましたちょうどね「あの鬼滅の刃の」あのコラボをしてて駅がね、えーまあ「鬼滅の刃」のキャラクターが貼ってありますね無限列車の映画と、えー、無限列車の映画か映画がやってますからねこれもと見に行きましたね、はい、結構ね、えー、キャラクターが貼ってありますね、まあ、煉獄さんですね こっちにはね、風柱がいましたねはい、ここがね、一応八甲線のホームなんですね一番端っこのね、隅っこの方に、あの八甲線のホームがありますねあの、私はね、えー、この間来た時ね、わかんなくてね、駅員さんに聞いちゃいましたねはい、ということでね、えー、せっかくなんで八甲線をね、取ってみたいと思います はい、八高線取り終わったらあの山田電機にね行こうかなと思います結構でかいんですよね山田電機あと上の方にねご飯食べるところがあるんでね、えー、あとはあのー、高崎のだるまを買ってあとだるま弁当でも買おうかなと思います 移動車の音はすごいですね、うん、これがねだるま弁当なんですね貯金箱として使えるようにね口のところが開いてますで中身はねやっぱり駅弁は長持ちするように味付けが濃くできてますあれはみなかみの方に行く電車ですね ね、私ちょっとあの資格の試験とかやって疲れちゃったんでね癒されに来ましたとってもね旅の雰囲気を楽しめてね癒されましたねいや来てよかったこれがま妻、えー、線ですね、まあ、車両が同じだから まあよくわかんないですけど行き先を見るとねこうやって書いてありますね。ということでご視聴ありがとうございました。